の懺悔室イエーイアニメの予告シーンで流れる懺悔シーンこちらのように世の中の皆さんも空ちゃんに懺悔 今日も皆さんから届いたいろいろな懺悔を私たちが代わりに読み上げて許しを超いたいと思いますはい久しぶりです ね, ねもちろん今回も青ちゃんが懺悔に対して判定をしてくれますよ、うん、さらに今回投稿が採用された方にはサイン入りポスターをプレゼントしちゃいます お, おめでたい、うん、ということで青ちゃん、うん、よろしくお願いしますはい皆さんよろしくお願いいたします えー、はい私ね年末ですけども、えー、基本的には大体のことを許します。許もなんか許しますってなんて言ってるかわかんないもんね。許しま大体のことを許します<笑>。これ素晴らしいも。<笑>そラちゃんのコーナーでもなんでもないも、ね。<笑>みんなが求めてるううそうみんなが求めてるものと全然違う。<笑>ちょっとね。今今はねまだちょっとお眠りになられておられるので。 はいはい、ちょっと今私がの<笑>代理人はい、はい、代理でまいりました<笑>、はい、<笑>は今回ねツイッターで残業をいろいろ募集したそうなのでね<笑>、はいえー、どんどんやっていきましょうか、うん、はいではやっていきましょう、はい、まず最初はですね、うん、こちらの残業です、はい えー、とツイッターネームあやのんさんからいただきました、はい、ありがとうございますクリスマス当日に私過去女が某ステーキ屋さんに一人で並び一人でステーキを食べて帰りにケーキを買って帰るというクリスマスを過ごしましたこんな寂しいクリスマスを過ごしたことをここに懺悔しますお許しくださいだってさあ これはどうなのでしょうか。温かい毛布。<笑>え？温<笑>かい毛布？温温温かい毛布を。<笑>じゃ あ, あの一言でねこの許された理由。 あと温かい毛布の真意についてちょっと教えていただきましょうか、うんねうんうんはい、えー、当日にねまあねやっぱり食べたかったんじゃないですかクリスマスだしステーキをねステーキステーキとケーキねそうかうんとそうですねうんいいんじゃないかなソロクリスマスあの温かい毛布というのはちなみに温<笑><笑>かい毛布 温 か,、うん、かい毛布とともにってゆったり自分で温<笑>かい毛布はあのー、ね<笑>ほらこれちょっと闇が見えますので<笑>闇がね見えますので<笑>まずはちょっとこ う, こう、冷えた心が見えますのでちょっと温かい毛布でちょっとくるみましてこうして温めてあげるとちょっと温かいオレンジ色の玉になりますのでこれを<笑> これたまになっらしいの。これはまた<笑> まあのはい、体に取り込んでいただいて、はい、で温かい状態でまたあの来年一1年お過ごしくださいなるほど良いお年を<笑>、うんはい、別になんかこうかけてあげる気持ちとかそういうんじゃない、ね<笑><笑>はい、じゃあ次あの私から紹介しましょうかね<笑>はい、はい、えーツイッターネーム「歌って踊れさん」から頂戴しましたありがとうございますいます私は好きな男ます きな誰と聞かれてもいないしそれにいても教えないと言ってしまいました素直に好きという気持ちを伝えられない私は許していただけますかかわいいどうなんでしょうかわい い, わいしいい、ね、かわいいかいい許さない<笑>、えー、まさかの許されない許さないってやばかっ許さない許さないやばいいいですか、はい これはですね、はい、今ツンの状態なんですねなるほどツンツンではやはりやはりこの先の未来はちょっと厳しいわけでございますなるほどやはりツンの中に多少のねちょっとしたあのエッセンス的なねあのデレというものがピッと入ることによりコロッといっちゃうわけですなるほどなのでねこここれからのツンのこのツンの要素をちょっと押さえていただいてなるほどはい ちょっと試しにさ、あおちゃんにやってもらう。<笑>いいね、いいね、いい ね, ね 違, う 違, う 違, うう違うってじゃあ私好きな男子で、ねうん、いくよねえねあおちゃんのさ、うん、好きな男って誰、うん私の好きな男私の好きな男は、えじゃあ当ててみる<笑>声、声、声<笑>、えー うん誰かなヒントヒントヒント今目の前にいるよキャー<笑>コントやんかこれエッセンス的なもの…これ…これがエッセンス的なものです か, です か, ですか神様どうしたらいいの許しません 今のいいと思う。あの、今目の前にいるよって言いう。そうね、それを可愛くね。そらちゃん、<笑>今目の前にいるよ。<笑><笑>だからそらちゃんの代理人みたいな人がさ、さ<笑>っきからいるじゃん。そうですね、ね私は大丈夫なんでね<笑>そ。そう、セリフは良かったん、ね、で、こんな感じでね、はい、言ってみると、今大丈夫でしょうか、はいうね。まだあります。よろしくお願いします。そして、今年一年アニメ放送もありまして、あの、六月ぐらいかな、始まった。 私一 年, 年見てくださった皆さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。そして、来年もどうぞよろしくお願いします。ライブがたくさんあるので、うん、たくさんじゃない、二月に日本がるのでね。はい、ぜひ来てください。よろしくいしはい、お願いします、はい。では、それでは皆さん、良いお年を、あ、じゃない。今年の活動にしは<笑>、これにておしまい、<笑> バ, イーイバイバーイ。ここで。 忘れてるよ<笑>最後の。